ちょっとバーディーを今日まだ取れていないので後半はたくさん取れるように頑張ります。頑張ってください<笑> 宮岡のです。千葉県出身です。ベストスコアは65です。前半は。ツーオーバーでした。後半は。イーブンに戻せるように頑張ります。はい、頑張ってください。お願いします。はい。十番ホールパークです。今日はベースです。 かナイスショットです。ナイショー リラフに何パンかまでいかないといイニスが、えー、残り173ヤードですが超は現数なので90ヤードは打たなくちゃなりません。今日は風に悩まされる人が選手が続出しております。 5番本当に変えましたか。正解だと思います。かなり風強いです。200ヤード取らなきゃいけないかもしれません。ちょっとリラックスかけ気味です。で、同じような距離に戻っています。 ワーキングに宿ってしまいましたさあドローがかかって乗るかうんちょっと右でしたかなり風に戻されました神谷選手残り約80ヤードジャック 右の木の木があピリがピますぐ飛んでますよいしょーやや大技でした。 ヤードこれしでしょうかイ下りのフックラインですかなり速いボットです。 苦しい出だしになってしまいました。惜しちょっと押し出してしまいました。ボフィスアウトでした。十一番ホール、パー三。百六十六ヤードです、えー。ドローヒッターは、この。 木の枝がすごく気にかかるところです、えー、今日のインポジはドローヒッターのところはかなり難しいインポジであります かからずほとんどストレートボールでナイスオンですちょっと大きめでした内ナイスオンでした昨日目から若干ドローで、えー、ピンの右ナイスオンですナイスオン と右から出てしまい、えー、右ラフの残、えー、定器になります。えー、このちょっと左に、左に行きます。残、えー、定器は打ちましたが、バンカー手前で飛ばっており、これが第二ラメになります。 残り約30ヤードグリーンは手右から左に傾斜しておりますのでフックラインこちらから上っているので落としどころはピンテマイシアチヤードという感じになりますエアグランドのなっており難しいショットです 優先のタッチが要求されますちょっと大きめかちょっと大きかった今回は逆に下りのラインとなります下りのスライスラインですが 年ろはピン手前三ヤード程度でしょうか。お、ナイスですはい、オシ。竹本選手は今オシのスピードを見ているので曲がり具合も理解していると。 このい、ちょっと大きい九十度以上の角度で曲がると思います非常に難しいバーディーパッドですいや、それではちょっと角度が足りなかったようですでもナイスタッチ ナイさっきの下りと同じ距離が残っていますがかなり強めに打たないと届きませんゴルフあるあるのショートになってしまいました下りオーバー上りショート ゴルフアルファですボギーで下げたいところですナイスパッティー白鵜カントリークラブの 名物フォロールにやってまいりました風はフォローになっていますバンカーが9個あります距離は300ヤードなのでフェアウェイキープ必須です ショットですが、ドローははかか、りきらずにンーにましがします。<笑>これもドローで据えましたドロローーでが変わってきれいにフェアウェイキープです。 き綺麗なドローでフェアウェイの真ん中ですこのホールはティーグランドか ら, 180, 度ぐらい180ヤードぐらいが一番フェアウェイドが広くなっています、えー、そこに落として残り30ヤードですちゃんと ショート、ラインアベンセス、アベンセスのモーリーと。百四十は後いと飛びました。同じく120。百二十七八ヤード。上げているので。百三十五落ちたいところです。綺麗に入りましたが、距離はどうでしょうか。 ましょうと風がアゲインストがかなり強くなってきました。こちら残り10020ヤード程度ですが、かなりアゲインストの風が吹いているので130ヤードぐらいは打ちたいところです。ちょっと右に押し出した感じがありますが内損です、えー。グリーン右に内損です。 約15ヤードバンカーショットです。あ、麗に出しました。傾斜に沿って寄っています。よいしょ。フィンが手前。グリーンから5ヤードのところに開いていくので。直接。 してないところです。がん。ええ、バンカーからうまく。おってきました。大のフックラインです。かなりフックします。おお、ナイスパーティー。 ンカーからの難しいショットをここまで出てきましたサンドセーブなるかナイスセーブナイスサンドセーブ